時空航海日誌ゼロ六一ゼロビヨンダードのドクター・ワイルリーが作ったシンクロチップで、俺とチロルはクロスフィュージョンを試みた。シンクロチップだ。シンクロチップスロットインクロスフィュージョン。 く、ね、そ ひどい目にあったなあの連中はねえん連中のリンクゲートだ起動しているようだが肝心の二人の姿が見えんなおやあのバカどもこの間にあったチップを使いよったなそういえば昨日シンクロチップを欲しがっていたようだが 違うこの缶の中にあったのは、シンクロチップではないのだできたでき た, できたこのソフィオジャできちゃったフィアリング<笑>ライブボムアハハハハ俺たちは無敵だ行くぞ、チロル。光でリデッドロックマンを倒しにアイアイサー好きね、メイルちゃん、この映画 だって素敵なんだもんさようなら父さんの姉さんがお嫁に行った先のおじいさんの弟んあれこんなシーンあったっけ、うん、うっちょっと尋ねるか光ネットというやつの家を知ってるかえー、え！映画の人物がこっちに喋ったお前は確か カリネットと一緒にいたこの娘。なんだこのガラスの壁は。誰よあんた。もうすぐ感動のラストシーンなの。そこどいてよ。カリネットの家を教える。邪魔だって早く。 気持ち悪いわねくせなんて乱暴な女で道を尋ねただけなのにでもキャプテン私たちなんか変じゃない何が変だだってクロスフュージョンする前は夜だったでしょそれにほら町の人間はみんなコスプレ野郎ですおい子供何ぴょん ここは何という町だインターネットシティ、ぴインターネットシティですってそんな町あったっけ秋原町はどっちだ光ネットというやつの家を探しておるんだが。それ、ロックマンのちならわかるぴょん。なにロックマンだと光ネットのナビよ。こいつはこう都合だ。俺たちをそこへ案内しろ。体長にお断りするぴょん。なよ アイスマンと遊んでたら、帰りが遅くななったたっ早く帰らないと、またしゅうねちゃんに怒られるっんんのいいらら。おじさるけ で、ね、約束だ。ビュアクアマン、今どこ？で、ええ、一緒に寝ちゃう。あの、一緒に。いやい、修練ちゃんとやるや。小僧は俺が預かった。用が済んだら返してやる。検察には通報するな。わかったな。 焼いたケーキなんだけどお口に合うかしらいやどうかお構いなくネットももうすぐお風呂から上がると思うけどコーヒーにお砂糖はえブラックでそうそうネットから聞いたけどみやびさんって仕事人なんでしょう。<笑>報酬次第で何でもやるんですってええまあ今度頼もうかしらえお掃除とかお洗濯とかいや掃除とか洗濯か ケーキも遠慮しないではあ、甘いものは。今までどんな依頼がありました危険なお仕事どちらかといえば。まあ、ぜひ聞きたいわ。お待たせ、ミヤビ。光ネット。逆シンクロチップ人間を電子データに変換し、電脳空間で人間とナビをクロスフュージョンさせる新型チップだそうだ。電脳空間でクロスフュージョンミヤビさん、ケーキのおかわりはえ 結構ですどうかもうお構いなくそうですかおお構いなく今頃、電脳空間をさまよっているはずだがワイリーの作ったそのチップはまだ不完全だそうだ急いで二人を探し出しナビと分離しなければケーキお口に合いませんでしたで、えー、そういうわけでは美味しくいただきましたとてもナビと分離しなければどうなんの二人は電脳空間で消滅する消滅だって わかった二人を探し出せばいいんだねすでにシャドウマンを捜索に放った。六万。うん任せて<笑>そうだ、ミヤビさんはい<音声>くそ薬味だぜ、今日はキャプテン、ここは電脳空間なのである。な、う、に、ん、電脳空間だと？バカ言えどこが電脳空間だ<音声>おい がたぞっじゃあ君が遭遇したその二人組が僕を探してたんだねサあ、ピえ。多分黒ひげとチロルだごめんねアクアマンてっきりテレビの警察ごっこかと思ってありがとうアクアマン、えー デリートを免れたウイルスが野生化したノラ中華ウイルスだチップが不安定だこれ以上は持たんぞょ2人にいがし者だった座標を送信する急げ住宅生まれたど 間一髪だ。<笑>キャプテン、どうすんの？私たちの世界征服。俺は煌んぞ。 今度こそシンクロチップを手に入れ、必ずや光カネットとロックマンを…<笑><笑>はいはい、ちゃんと整列して整列。いずれ、元の世界に戻る方法を考えてやる。しばらくおとなしくしていろ。<笑> や, やめろ俺はエーサーじゃないぜ